天才ヒロピー誕生日特別企画よしープロデューステンションアゲアゲプロジェクト えー、女性に対していいよが口癖の落ち着いた大人の男、ヒロピー。めんどくさがり屋な。のそんなヒロピーも素敵ですが、<笑>誕生日くらいはハメを外してテンションを上げていただきたい。いやー、そっとしといて。そこで、誕生日を迎えて、<笑>さらに大人になったヒロピーのテンションを、なんとか、上げていきたいと思います。いーーその手のやつで俺、だって、スピ切りに偉いことを、したぜ、俺。<笑>僕は、テンション上がる下がるの問 題, が問題じゃない。ないよね。<笑>なんかあの、<笑> <笑>血流だけ上がった感じだよねあれね<笑>。<笑><笑> や<笑>だ自分でなんか肩も担いだけどもやだ<笑>今からですね私ヨシピが考えたこれなら絶対ドキドキするはずテンションが上がるはず、うん、という女性の、えー、仕草やシチュエーションやセリフを再現していきます、うん、な, なお再現するのは女性ではなく私ヨシピなのでご了承ください<笑>演技力や小道具などあらゆる手段を駆使してテンションを上げていきましょうなるほどねもうもう前回ので俺が 服を着たっっっっててのが分かかちちゃゃるももんだからもううとはっきり書いちゃうわけね<笑>そういうスタイルね。<笑>もうヒロッピーはもう本当に誕生日なんで楽しんでいただくわけで俺はあれ手の内が分かった状態で俺はもうそのボケを見なきゃいけないからね。<笑>そうそうそうなんかちょっと僕もちょっとハードルが高いんですよ、ね。そうだね。これヨシピーに対する負担もでかいね。いすごい布団がかいですけど。寝落ちがだってもうないわけだもんね。<笑>ないないないですよ。<笑>ないんですあらかじめやると分かっているていう<笑>そうです<笑>ではですね。はい。えー、プロジェクトに参りたいと思います。わりました。えー、まず男なら、 絶対にテンションが上がるセリフと、シチュエーションを再現していこうと思うので、うんうん、えー、ヒロピーはですね、目をつむっていただいて、はい、想像してください。わかりました。いますよ。まずヒロピーは、うん、えー、友達だと思っている、うんうんうん、仲のいい、でもちょっと可愛い女の子と、デートをしました、はいはい。まあ飯食うぐらいかな。飯食う、うん。デートをしました。そして夜です。うんうん、夜です。で、えー、お互いお酒を飲んで、はい、2軒目に行こうということになりました。<笑> ね。二、う、軒、んうん、目に行こうということになって、えっ、ー、と、二軒目を検索します。ヒロピーが。グルナビかなグルノビか、携帯かなんかでね。<笑>検索するんですよ、はいはい。そしたら、ちょっとタクシー2メーターぐらいのところに、いいバーを見つけた、うん。なるほど。じゃあタクシー拾わなきゃ。うんうん、で、まあヒロピーはね。 ジェントルですから、大人の男ですから。うん、まぁ、あ、ちょっと一軒目でお酒を飲んで、うん、まぁ、あ、ちょっとこう、フラフラになっている彼女もいますけれども、二、うんうん、軒目を行こうと思ってこうタクシーを捕まえようとね、ヘイ、hey, タクシーってこうやってやってるんですよ。うんうんうん、道路にね。うんうん、そしたら、後ろから、スッってハグされて、うん、ほうほうやだって聞かれる が 上, が<笑>上がるな。上がるや。上がっちゃった。上がるや。上がるな。上がるでしょ。どうしよう。上がるな。そのあとヒロピーなんてことありますか。いや何も言わないな。うち行くな。うち行く。何も言わないですね。もうね。一緒にうち行く。行きますね。何も言わずにそのままタクシー乗ってももう何もあの何を話すでもなくずっとなんか手とかつねてそ手とかいじるな。 俺何言ってんだもっとや今結構マジドンですよね。俺目つぶって何言ってんだ<笑>でね、あの、ヒロピーがね、うん、ヒロピーは2軒目を探してグルーナビーで探してくれてると思ってるから、うんうん、そこで彼女を改めて言うわけですよ、うんうんうん。今夜は帰りたくないなと。ああ、もうもう帰さないって言っちゃったな、さっきな。も<笑>う行動で示してしまったな。まあいいや。うんうん、さあお今のヒロピーのテンションは、 100% 中何くらいですかお答えください俺はね、さっきのやだのところはね、うん、80まで行って、そこで一回すごい頑張って、なんか楽しくなりすぎて、うん、あの、 グラビーの検索してることを忘れたから、今一回落ち着いて今65ぐらい。なるほど。80を通って65五い。そうあの、ファーンってなった。<笑>ファーンってなった。でもこれいいですね。うん、これいいでしょいや、好きですね。このシチュエーションいいでしょこれいいですね。このシチュエーションね。うんえー、ということでね、次は、はい、次はですね、えー、プロジェクトまだまだ続きます。まだあるのまだ続きます。まだ続きますよ。まだ目つぶってんの、えー、まだまだ目つぶってください。次はですね、えー、プレゼントで。ほう。 テンションを上げよう。な、ま、るほど、うん。じゃあね。ちょっと、目つむっといてくださいよ。はいよ。ちょっと、っと目つむったまんま、うんび、目をつむったまんま、うん、手を前に出してください。目をつぶったんで手を前に上こ。これを、これをですね。こ れ, これを、ちょっと戻りくださいね。 あ僕が、僕がつければいいんですね。僕がつければいいんですね。ちょっと待ってくださいよ、ヒロピー。僕は目隠ししますから。目隠し、あ、いや、光明、光明、目隠ししちゃう。光<笑>明、目隠し。どういうことだよ。光明目、目隠し。あ、目隠し目隠しねうう。目隠しです。危ないものじゃないですかちょっとずれてる。光明、ずれてる。横にずれてるよ。な<笑>ん<笑>なんだよ、なんなんだよ。はい、それではヒロピー。はい。目隠しを取ってください。はいよ。取っていいのね。取るよ。安本さん、お誕生日おめでとうございます。<笑>うちの後輩じゃないか。<笑><笑> あら、どうしたのお祝いに行きましたダメだよ、こんなとこ来た<笑>えダメだよこ、ここは来ていいところじゃない<笑>やめろえーということでですね、ヒロッピーのためにスペシャルギストとしてですね、石原かおりさんにお越しいただきました あ, ありがとうございます早く来て<笑>いやもう、はじめたよ、いやも う, もう<笑>違うんだよ、違えんだよ、ダメだ、ここは来ちゃいけないところなんだよどうんですかここはもう地獄<笑><笑> 嘘。そうそうそうそうそうなんですよ。えー、そうなんですしか。もちゃんとしたケーキ今。そうなんです。ちゃんとしたケーキを、はい、持ってきてくださいましたよ。持ってきました。ありがとう。石原です。石原さんどうしてどうしてこんなところに来ちゃったんだ。<笑>事務所からオファーが来ていいよってからはずみに行っちゃったのか。<笑><笑> 来たんですけど<笑>私でいいのかなって悩みながらも自覚だからお祝いしたいなと思って今日ちょっとここに遊びに来たっ て, ってたすげえびっくりしてはぁーってなった<笑><笑>以前ね、はい、あんな若くて可愛い子が来たら何もできなくなるかもとうん、広ペおっしゃっていたんですけどそういうのよ良い香りはうちの宝物ですからね今のテンション何パーセントですか<笑>わかんない<笑> マジなやつですよマジなやつよ<笑>、えー、変なこと言ってねえよな、まあ、大丈夫だよな大丈夫です、変なこと聞かれてねえよな、大丈夫だよな続いてですね、まだ続くんですよ、ま、登場だけじゃないんです、これユ<笑>、えーロピアは戸惑ってるかもしれませんが、うん、プロジェクトはまだまだ続きますよ続いてはですね、うん、上目遣いでテンションを上げようです、うん、ほうほうほうほうましたよどういうことですか石原さんにです、ね、お前無茶させいじゃねえぞ キャリンに上目遣いでテンションの上がるセリフを、うん、ヒロッピーに言っていただく。俺はちょろいからすぐ、すぐダメなんですぞ。<笑><笑>この、俺はちょろもとだから。<笑><笑>じゃあ、じゃあですね、ちょっと、あの、やっぱシチュエーションあるんでね。は、う、い、ん、キャリンね。また俺目つぶった方がいいの。そうそう、横向いていただいて、じゃヒロッピー、ちょっとイヤイエホンの赤さあるかもしれませんけど、ちょっと立っていただいていいです。ちょっと立か、ね。ちょっと立っていただいてね。マイク大丈夫かなマイク大丈夫。立ちました。立ちましたかうん。 キキキャャャリリリかキャリンは座ってそうでしょすげえなこの監督、はい、カット割りにこだわるちょっとじゃあキャリンに向いていただいて恥ずかしいあー あ, ーあー恥ずかしいばい じゃあ、あの、ちょっと、ちょっと、いいですかはい。いいですかはい。じゃあ、見たくない見れない今、ロピくん僕 は, は, は学校の先輩です。<笑>学校の先輩。<笑>俺もこう芝居す<笑>そうそうそう。学校の先輩になってたつもりに言ってください。分かった。そして、うん、ある時、後輩に、うん、放課後、うん、呼び出されました。ね。うん。何の話だろうと思って来てみたら、うん、っていう感じです。ステーションはそれですよ。僕はスタートって言ったら、キャリンの方を向いて、話って何だいって言ってください。分かった。<笑>そしたら、キャリンが、 あれをね準備し台本があるわけじゃない台本がございますから<笑>私のプロデュースでございますからそれではいきますよああああこれ<笑>恥ずかしいよ。<笑>めっちゃ汗かいてる<笑>このラジオ楽なラジオだったはずなのに<笑>全然楽じゃなくなっちゃった<笑>心の癒しがありがとうございます <笑>じゃあキャリすと…好きになってもいいな目をしてる。 ねね、ラジオじゃ伝わらなかったかもしれませんけどあのスタートかかった瞬間一回もキャリンのを見ませんでした違うこのね今椅子に座りました、はいはいはい、椅子に座ったら見れるんだけど上に立って上ずかやばいなやばいでしょ<笑>やばいでしょ<笑>俺今までどれだけ女の子の目を見てこなかったんだろうな身長差絶対あるはずなのに<笑> <笑>ちょっと本当にヒロピーがいつもと違うじゃああの第2弾まだもう第2弾もうよくないかーヒロピーちゃんともう今度はちゃんと照れずになんか石原のことすごい高い肉でもおごるよもう<笑>ちゃんとキャリンの目を見せてくださいあああいもう座っていいのね、うん、座ったら大丈夫座ったら大丈夫、はい、座ったら大丈 夫, 大丈夫ダメ だ, <笑><笑>ダメだ座ったらダメだ座ったらダメだ座らさないでくださいいいですかいきますよ、うん、スタート先輩私のことをじっと見てください うううんんんここれうわななあっ<笑>ゃななななかかかねゃゃゃゃゃちあ嫌嫌嫌嫌嫌でですいじゃないいじじじいいいいと2000200020002000 も, もう。<笑><笑> もうん、お前こんなの受けちゃダメだよお前わき上がるやろはそれではですね最後のプロジェクトまだあんと遠いよ最 後, ま最後のプロジェクトはですねです。どういうことですかそのもあのヒロピーとキャリンでツーショット誕生日の思い出に 私カメラマンやりますから。ええー。工夫を考えさせていただきますから。これはね、俺は石原のファンになんかされるぞ、俺きっと。なんか、はい、あ油油とかのマサル。サルダーオイルとかのマサル。こ<笑>れ大丈夫ですか？ヨピーは大丈夫ですか？別にいい、笑えな大丈夫です。大丈夫、大丈夫。いいですか？じゃあですね。そんいいい 私, <笑>私がですね、今あの写真を撮りますので。はい。えー、ちょっとね。 肌が綺麗になるようなね。最近だって俺ツーショット写真撮ったのって、基本撮んねえけど、前の、前の、あー、まのあー、綺麗なんかおしゃれな二人だろ<笑>ちょっとギャルーもうちょっとくっついてみようか。はい。もうちょっとね。これラジオだから。はい。も, も, もうちょいくっついてみようか。<笑>な、<笑>こいつだ。<笑>こいつ何なんだよ<笑><笑>もうちょいくっついてみよう。椅子自体あーいい、ね、あーいいね。うん、椅子自体よ。で、ちょ、ちょっともうちょっとね、首角度をつけちゃってくれるあ、いいね、いいね、いいね。 監督の仕方りにすげえことなのかかるあっ、これいい、これいいな。いきますよ。あこれいいな<笑>、ね、これいい、まあ、一個言えるのが、今撮ったのは、あの、よしぴーのカメラなの<笑><笑>。もう、もう一もう一回。なん で, なんでお前のカメラに俺の後の写真が入っちゃうんだよ。<笑>俺ので撮れ、せめて。<笑><笑> オンラインで送りますからねこれ。オ<笑>ンラインで送りますから。いいですよ。いいですね。<笑>あ笑っちゃった。ね、<笑>いい感じです。はい今のテンション何パーセントですか？二千五だね。五パーセント上もいいんだ。いやいやい い,、ね、いいですね。いやえー、ダメだよいい、ね、こんな仕事受けちゃう。いやいやいやいやい や, いや。楽しいんですよ。本当。はい、よかったいねねそうだよな。だって医者ャまだ二十歳そこそこでしょ？はい二十一です。 三十八のおじさまだねうまめづかいってすげえなーいすごいで し, ょしかもまあ役者じゃないですかもう表情がっちり作ってるんですよ<笑> こ, れはこれはその写真を撮ってあげたかったぐらいそ<笑>んなに分けてあげた<笑> と, ということですね、はいえー、今回はヒロピのテンションを上げていきましたよ、うん 石原キャリンちゃん。はい。えー、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。キャリンにはですね、はい、この後も番組にお付き合いいただきます。かはい。変なこと言えなくなっちゃったぞ。<笑><笑>以上、ピ、は、オ、い、ピー誕生日特別企画、ヨシピープロデューステンションあげあげプロジェクトでした。